皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずゆかりでお届けしています。2023年2月10日、今月の天の日は、クイーン総選挙記念、推しキャラ撮影会でした。いろいろ悩みましたが、やはりクイーン総選挙優勝祈願ということで、メレアーデさんのところに行きました。運営的には、推しのキャラクターの像と一緒に写真を撮って欲しかったみたいですが、私と同じようなことを考えた人も何人かいたので、これはこれで間違っていないと思いました。 天の日は福の神を消化する日でもありますが福引券の在庫が1万枚を超えてしまったので持ち寄りに参加するまでもないかなと手抜きしましたそして昨日の続きというかバいーブートキャンプのフレンドランキングを見ていたところ踊り子が稼げるみたいだったので乗り込んでみました他の人たちの動きを見よう見まねで戦ってみた結果 C ランクでしたまだまだ何が何だか全然わかりません